女性講演ヨガトレーナーナの村井由紀子ですこちらのチャンネルでは産後から更年期前後の女性が抱える体のお悩みを解決するヒントだったり 100% の女性が体験する更年期の後の50年そこから続く人生を健康的に輝いて生きるためのおでできる今からおうちでできる簡単なエクササイズをご紹介しています。 それではですね、今日は恥骨、恥骨ってここ の, あの股のところですねにある恥骨結合部というところを締めるエクササイズをやっていきたいと思います。ここの恥骨結合部が緩んでくると骨盤がねこう広がっていって内臓が下に下がるということが起きてくるので、ここをしっかりと締めていきましょう。はいそれでは青毛、OK、に寝、ね、転がります。足はなるべく大きく開、横に開いていただいて。 なるるべくくくの近にに持っててよううししいきましょうで手が足首に届く方はもう掴んでしまいます。もし届かない方は手を斜め下に下ろしていくだけで結構です。ただ膝がこう中に倒れていかないように膝をしっかりと開いて足首の真上に膝が来るようにこれは両足とも両膝ともキープしていきましょう。いいですかはい、そしたら天井を見ますで。息を大きく鼻から吸って。 吐きながら右膝を内側にぐーっと倒しますただ右のお尻が離れないところまであと右の腰がやけに反るようなことがないところまでで結構ですはい、ゆっくりと戻していきましょうこれ10回いきますね吐、はいて右膝倒してこの時に左の膝がこう流れてかないように左膝はずっと足首の上くるようにしていきましょう腰もなるべく反らないようにはい、吸っても 4, 5を。 吸って戻したらもう一回吐いて倒しましょうぐーっと倒してキープします1九、9 8 7 6 5 4 3 2 1ロ右膝戻しましょうはいさあさあ今度左膝いきますね左膝倒しますら右膝を外にねこう流れていかないようにしていきますはいそれではこのままいきます吸って 吐きながら左膝内側に倒してでも左のお尻が浮かないし左の腰もぐっとあんまり沿わないところまではい、吸って戻る膝しっかり開きましょう2吐いて倒す 6吐いて倒す吸って戻す、7吐いて倒す吸って戻す、8吐いて倒す吸って戻す、9 吸って戻したらもう一回左膝倒しますね。吐いて倒す。そこでキープしましょう。十九八七六五四三二一ゼロ吸って戻しましょう。はいそしたら両膝ね今度左右パターンパターンと倒して股関節をほぐします。はいそれではゆっくりと起き上がっていきましょう。 えー、と右10回左右10回で1日2セットまでやっていただいていいのでもうちょっとできそうだなと思う方はあともう1セットぜひやってみてくださいはいコ、えー、骨がねキュッと締まってくる と,、えー、と骨盤もキュッと締まってくるので、えー、無理ない範囲で皆さんやってくださいでもちろん股関節とか、えー、腰とかそういうところになんか鋭い痛み痛みが生じるような方は絶対この 体操はしないで、また違うところ、違うあの動画を見て痛くないやつをやっていただければと思います。はい、この体操エクササイズが参考になったなっていう方はぜひいいねボタンとチャンネル登録していただけると励みになるのでよ嬉しいです。ありがとうございました。